ははいいいおはようございますラスカルでござざまますすで本日の動画はもう年もね超えてきましてお餅がね食べたいなと思ったたんですよただもうね YouTuber さんもねいろんな方早いんでつき立てのお餅とかいろいろね多分動画出てる頃だと思うので今回は日本のお餅ではなくて、えー、韓国のねお餅を買ってまいりました。 韓国の YouTuber さんとかがね、いろんなこの韓国のお餅を食べてる動画よく僕見るんですけど、めちゃめちゃ食べたいなと思ってて、この機会に買っちゃおうってことで、今回は購入してきましたんで、早速ね、商品の方を出して食べていきたいと思います。 はいということで今ねこんな感じでお餅全て持ってまいりましたいろいろねちょっと温めたり焼いたりしてはいるんですけど食べ方がねもしかしたら合ってないかもしれない<笑>種類も多いしもう色もねめちゃめちゃ綺麗なんですよ今日はねまだ何も食べてないんで早速ねこちらのお餅を食べ進めていこうと思いますそれではいただきますととりあえずだ甘くないのからいこう まずこれかな、うん、れ買ったサイトには「がれもち」って書いてあったんですけどちょっとね正式名称がわからないんですけどこれね焼いてまいりましたはいうんうーんちょっと塩味の効いた、まあ、普通のお餅ですね 焦げてるぐらいのところがうまいわあっこれうまいうんあっでもやばいやばいなこれ顎がやばいかもしれないそしたら続いてこれかなこれなんか汁もちってやつみたいですねあほんのり甘いんだこれまぶされてんの小豆か うん、の小豆がね水分をねそこごい持っていくうんでも味は素朴に甘くて美味しいわうん、うん、じゃあ次にこれカラフルなやつこれくるもちってやつらしくて中にはちみつとかが入ってんのかな確か。 まあでもお餅はかかんなで、こちらバラム餅っていうお餅みたいですねんんうん、うん、これ白あんが入ってんだこれもうまいただこれも絶対焼いた方がいいわ<笑>うんうんじゃあ次このカラフルなやつこちらが無地毛餅 って書いてあります、ね、うん、うん、なんだこれ、不思議。お餅のカステラみたいな、めちゃめちゃね、ふわふわする。これ、ちょっとメープルにつけて。よいしょ。ちょっとね、これ、メープルにつけていただきます。うん。これも間にね、焼いたほうがいいね。<笑>ちょっと焼いてこよう。 うん、今ね焼きにオーブンぶち込んできましたその間に食べちゃいましょうかこれもね焼いたやつ冷めるともったいないんでいいよそしたら続いてこれかな見えるこれインジョルミ餅ってやつなんですけどでもこれきな粉緑豆なのかなと黒ごま3種になってるお餅ですね うん、そんな甘くないんだよいしょよいしょよいしょよいしょうわっついうわっつい今ここら辺のお餅ねオーブンで焼いてきたんでちょっと食べ比べてみよう<笑>断然うまくなったわやっぱりレンチだけよりも少しねオーブンで焼いた方がうまいっすね 中の蜂蜜がやばいあっ怖っやっぱちょっと手間ですけどオーブンとかでね一発焼いた方が全然うまいですねこれ<笑>でもやっぱりこれって出来立てだとまた全然味違うんですかねていうか本場と一緒なのかなわかんないんだけどただとりあえず僕の感想としてはうまい<笑>うん そしたらせっかくなんでねこの餅も一回ねオーブンでちゃんと芯まで焼いていきますねこれそしたら今ねここのお餅焼いてる間にここら辺食べていきましょうなんかこの3種類あって、えー、きな粉緑と小豆みたいだそうですきな粉いこうはいきな粉うん これやめかもなんかね不思議日本のと全然違うきなこの甘みも少ないし薬膳っぽい香りがめっちゃするんだよねうんーきなこがやばいよーちょっと小豆食べよう。 日本のお餅の想像で食べると、まあ、きな粉も小豆もそうなんですけど、全然甘くないね。お店にも売るのかもしれないですけど、甘みがね、めちゃめちゃ少ない。しかもこれ、お餅超柔らかくないこれ。お餅柔らか。うん。これ、次。これ、緑豆なのかなこれ何味か全く想像できないんですけど、とりあえず食べてみます。 うん、うん味がしないよのお餅うーんこの3本はねあんま好みじゃなくあんまりその甘さとかしょっぱさとかもないんでだ、ね、味付けしてくいたいはいこれ焼けましたうん<笑>焼きたてに限るね うんー顎がやばい残り今こんな感じになりましたけどめっちゃお腹いっぱいよ餅って重いね<笑>うんなんかもうもうちょっとおそろんなかいっななんか日本のお餅食ってないけどなんだろう こんだけお餅食ったら、まるまる一年分のお餅は食い切った気がするな。うん。うん、やっべー、これめっちゃ硬くなってる。うん、そしたらこちらのお餅でラストですね。うん。うん。お醤油持ってこよ らこれ、のり巻いてでお醤油といやーこれ最高でしょううーんこれが一番うめそしたらこれが最後の一口でございますうんああごちそうさまでしたー はい、ということで、えー、たすべて完食いたしました。日本にもあるような、似たようなお餅がね、韓国にも結構あることが分かったんですけど、ただ、日本にはね、絶対、 大内容な変わったメニューなんかも多数あるんでたまにね、こうやって食べてみるのもね、良かったなと思いますぜひね、あの韓国のお餅気になった方は結構ね、いろんな通販サイトとかで販売しておりますんで調べてみてね、買ってみるのもいいんじゃないでしょうかはい、ということで、本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いしますじゃあね